そんな下道ドライブ、相模原から始めていきましょう。大体のルートとしてはですね、下道で、中央道ルートで、東京名古屋間の往復を目指します。底辺の旅と称して、数週間前に、名古屋箱根間の完全下道往復を行いましたが、泊まりでカーシェア連続試乗をする帰りに、ずに2度目を決行いたします。市街地は信号待ちばかりで、距離が稼げなくて辛いですね。 とりあえず平野を抜けよう。早速白山ダムとか会う自然の公園に着きましたね。今回の旅は、基本的には先を急がず、Google マップで見つけたマイナースポットを巡ります。10時45分、やっと山間部入りいたしました。つくい湖観光センターのある駐車場です。のどかな地です。見渡せる範囲は狭いけど、静かで。 自然を感じながら、穏やかな時を過ごせる場所だ。ダムの上をビュンビュン車が通って、男の子にはワクワクする景色だな。少子高齢化が叫ばれているけど、この場所はその象徴みたいな地ですね。この空間に若い人いないよ。12時間前には深夜の東京にカーシェア市場に行ってて、若者の喧騒にうんざりさせられましたからね。静かで最高ですよ。こんなに穏やかに過ごせるなら、じじばまみれになるのも悪くねえな、そう思いました。 観電注意の謎のモニュメントと、平和だか愛の鐘っぽい何かと、何かの銅像がありますね。お前なんかしか言わないのかよ。だってさ、こんな地味な自然公園、視聴者さんにとって、紹介されるような要素ないでしょ私はこういう花を見て、飛んできた虫を観察しながらほのぼの過ごすの、好きですけどね。冬だから私の坊主ヘアみたいにハゲってるかなと思ったら、ガーデニングされてて美しい。今初めて見た色合いのバラがありましたね。 これ、エモーショナルワインレッドローズだ。君珍しい色だね。紫キャベツと交配したのどんな話のかけ方だよ。なんかパンジーみたいな花が全般的に、ガキに踏みつぶされたみたいにくしゃって潰れてません。二日酔いの人みたいに、見るからに元気ないんだけど、現代人だったら栄養ドリンク飲んでるよ。花が並んでいるけど、みんなうわっ面だけは綺麗だけど正気ないし、ありきたりで一輪一輪には希少価値がない。 なんかの暗示みたいで悲しくなってきたわ勝手に悲しんでろ勝手に悲しんで勝手に山の岩戸に引きこもるのが我が人生もちろん外で宴会開いて大騒ぎする人なんかいないよ暴走族は定期的にブンブンしてるけどななんか適当に216円っていう中途半端な値段のパンを買ってみましたチキンバジルの風味と香ばしさと硬さがあって美味しかったですよ 映像を撮ってなさすぎて、もう再出発してますが、あれ、おかしいな、もう平野部は抜けたのに、なんか渋滞してるぞ。対向車線とかなんなんだよ、18時の地方都市の国道みたいに詰まってんじゃねえか。というわけで次は、Google マップでたまたま見つけた、与さのあ子記念日とやらに行ってみます。なんだそれ。じゃあ逆に聞くけど私が知ってるとでも、トイレの確保だけは欠かさないようにしつつ、可能な限りくるこんで楽をしながら、景色を楽しみましょうね。 ここで左手にバスターミなるそしてかなり多くの人が何かを待っています何かっていうけどバス以外に待つものあると思うかうっせいなざして死を待ってろもう許さねえいつか死ぬ呪いをかけた知ってるか トトマトを食べた人って必ず死ぬんだぞ。私みたいに墜落を極めた人生でも、マイカーさえ持っていれば、谷の上に架かる橋を渡れるんです。ここら辺になんかの古墳があるらしいんですが、調べてもよくわからなかったので、スルーすることにしました。この区間の面白いところは、山間部を極める道の形状の割に、都市のように建物が立ち並び、たまに高速インターがあるところですね。何かと思ったら、ここだけ氷が残ってるのか。 この辺りから、道が一気にうねうねになります。相模ダムがあるようで、その影響で相模川が大きく膨らみ、湖となっています。関東平野の貴重な水釜だからな、ダムも何重にも用意されているな。昨今の Z 世代の食品テロを見ていると、こういうダムへのタキション動画が出てきそうで、不安でならないですね。 岐阜を見てみろ、野良猿がいるんだぞ、そいつら野生動物のおしっこも川に流れ込むんだから、猿という点では何も変わらない。そしてこの旅で唯一公開していることなのですが、この相模湖公園、寄ってみればよかった。さっきのところから近すぎて、休憩にもならないと思って素通りしちゃったんですが、景色が良さそうだったなぁ。そりゃ大抵の車好きが クルコンなしのマニュアル車を選ぶ中でこの山道をずっと車間追従クルコンでノーペダル運転してれば疲れないわな前に車がいるとこういう山道でもペダル操作なしで走れちゃうんですよねそういうわけで足の疲労低減のため先行車不在時はパワーモードで走りつつここから道が狭くなりますそう大型トラック同士のすれ違いが走行中では不可能なレベルに狭くなる大型トラックの運転手さんって 会社のスタイルによっては、例えば納品帰りは、下道で帰らなきゃいけないってご存知わお。 盛大に飛び出してきましたね。前後に長いプリウスは、遠赤にタイヤを乗せるつもりですれ違う。そして中央道が見えますよね。地図からもわかる通り、ここは都市間をつなぐ、唯一と言っていい山道。高速に乗らない長距離便の大型トラックが、ビュンビュン走る道であり、両車が走行したまま、すれ違えるだけの道路幅がない場所が多い。というわけでトラック運転手の方は、車線幅だけでなく、内輪差にも注意が必要なカーブで、 対向車とのサイズ感を瞬時に見切って走っているわけですね。これは直立に速歩行のように、明文化すると途端に不可能に思えるものです。要するに対向車注意ってことよ。この辺、中央道は三車線の80キロ制限だろ信号待ちがなくても、カーブがきつすぎて、平均スピードで大きな差がつくよなぁ。中央道の上を渡るけど、 地理3車線ありますねというわけでこんな山間部に強引に設置された高速インターを脇目に下りますすでにさっきの国道からはそれて良さのあきこの河川敷に向かうよすごい勾配の急カーブだぜこの開発の強引さここも首都圏の一部みたいだなすげえ、シャンデリア神殿が走ってきたどっちもどっちなのくさ軽トラの人至高の短絡さがいかにも高期高齢じじいって感じでしたね というわけでこの左の河川敷ですよ。これまたのどかなところですよね。山間部の中のわずかな平野部に流れる掛け川。相模川じゃないのか。同じ川だけど、なんか名前変わるらしいですね。マップのピンはここら辺にあるって言うんだけど、ないよ。よさのア子記念碑。で、口コミ画像見てたら、背景にあの橋があるのね。200メートルくらい東に歩いたら見つけました。よさのア子コの、何 ゆかりのちっぽいことが書いてあるけどここら辺の地名もさっきの高速インターも上野原というらしい気にしたもうことなかれ感覚でここら辺で何区か読んだみたいですね年を取ると蕎麦打ちやウォーキング歴史探訪が好きになるらしいのでそのついでにいかがですかとりあえず目的地が欲しい この気持ち、わかる視聴者さんは多いはず。まあ人生の目的地なんて死しかないし、寝てても強制的に向かわされるんですけどね。ちょくちょくネガティブ入るのなんなの。下道でわざわざ山奥をた ね, ねえ。あれ見てよ、鳥の巣の跡じゃないですか。そうやって脈絡なく会話を打ち切って、自分の注意を引かれるままに話し始めるから。 友達もも増えていかなかかなな。ったのかもなこれ真面目な話なんだけど青年期以前の私の脳みそはさ抑えるっていう能力が弱かったんだろうね先天的な障害を抱えていたのに それが脳機能に限ったものであったことと、形だけ社会に混じれてしまったことが、問題の発見を不可能にしてしまったようだ。適切な病名や治療法は確実に存在したはずなのに、だけど誤魔化した、ちょっと変わってるだけだろうと、自分に都合良くなかったけど言い聞かせた。さて12時ちょうどに与謝野を出発して、猿橋とやらに行ってみようと思います。この区間で、中央道の談合坂サービスエリアを通過します。 みはよろしくないです信号待ちは皆無なのに、うねうね迂回してばかりで、ペース上がっていかねえよな。今年は頑張らないことにも、力を入れることにしたんです。一秒一秒を使い切れないことに、苛立ってはいけない。私はここで曲がってしまいましたが、この先に普通に信号機があったようです。何がともあれ猿橋、かなり特徴的ですよ。趣味の鉄道模型サイズの商店街。平日ゆえに空いている駐車スペース、プリウスをローダウンしたいところだけど、 こういう段差っていろいろなところにあるし、雪道走るし、純正足も優秀だし、どうしようか、釣りたくなくて、端っこに後ろ向きで止めておきたくて、かなり大がかりに切り返しました。このスポット、視覚的に衝撃を受ける建造物が、なんと2つもあるので、近くに来たら寄ってみることをおすすめします。トイレに隠されてるけど、お猿さんの像ですね。 そしてこの警告よ、落ちたら死ぬよと警告してるよ。なんだこの橋は、見たところ水道インフラ用みたいだけど、古代ローマを思わせる佇まいだ。私はスマホを落とさないように頑張り、スマホはフェンスにピントを合わせるよう頑張る。アイポンくんさ、下側はどうなってるんだろう。こういうところに深夜帯に来ても、真っ暗で何も映らないもんね。知らねえ。誰も見ない現在地看板によると、甲府の平野部から、 そこそこ機いみたいです。うんわからねえ、色あせは基本。プリウスが優秀すぎて、86買ったけど出番ねえな。そんな悩みはさておき、あれが猿橋ではないです。ややこしいことすんな。すげえ、誰も使ってない顔出し看板や、あっちもあっちで鉄骨アーチに迫力がありますが。 本命の猿橋は右の方にあるんだ。そうそう、この神社の入り口にありそうな、絶対歩きづらい、中央が盛り上がった橋がそうですね。Z 世代が渡りたがりそうですね。お前も年代的には Z だからな。これが猿橋ではないです。またそれかよ。こっちこっち、なんでか知らんけど、瓦張りになってるんだよ。なんでこんな装飾してるの設計者さん、ジブリ好きだったの鬼滅の刃っぽい雰囲気ありますよね。見たことないけど。 とにかく荘厳な景色です。圧倒される木造の迫力、そしてこの切り立った絵は、ちょっと調べたら、下から気を突き出しながら重ねていくことで、自重を支えながら伸ばす。 という方式で江戸時代にかけられたらしいです雨で腐らないための対策として瓦がつけられたんですねつまり瓦は傘でしかなくて木の棒を下から背の順でぶっ刺すというのがこの橋の本質か跳ね橋という仕組みなんですねすごいところだよなぁ鬼滅の刃な橋だと思いきや意欲的に調べていくと江戸時代の土木の歴史が詰まっていたわけださっきの水道の橋も並ぶベストアングルだな というわけで数キロ先に道の駅があるので、そこに寄ってみようかな。道の駅もいいけど、そろそろこういう通りにある、マイナーな食堂でご飯食べてみたいよね。この旅で、3回牛丼チェーンに入っておきながら言うけど、なんかの電車が来ましたね。中央本線の線路沿いをずっと通るので、2回くらいはチャンスあると思います。猿橋を出たのは12時40分頃。 関東から甲府の平野に出るだけで3時間くらいかかってしまうんですね私はケチなのでこれを1個だけ買ってみました信玄焼きとか言うけど中身はただのたい焼きですそれもパッサパサにしたやつパッサパサって冷凍食品のたい焼きの方が全てにおいてまさってますわなんだ今のすごい音を出しながらなんかすっごい車来たぞまさかの凱旋車 しかも、昔懐かしの軍歌を流してる。 16時半に出航する遊覧船に乗ってみたいのですが時間に余裕がないので高速乗ります全部下道で行くというのが旅のコンセプトではありますが甲府平野の横断はちょっと時間かかりすぎるのです16時あたりに諏訪湖に到着できるようそしてどこか寄ってから諏訪湖に行けるようどこかのサービスエリアでいいルートを考えますああカツカレー食べたい冷凍ハッシュドポテトの買い置きとレトルトカレーを合わせて食べようか平野を大きく横断し 双葉サービスエリアに入ります14時13分ダラダラするのがコンセプトなのでサービスエリア併設のよくわからん公園みたいなところで景色でも見ながらゆっくりします富士山も遠くに見えるなこういうサービスエリア内の公園タバコ吸いたい人以外に使う人いるんだろうかこの澄みわたる景色最近晴れてばかりです絶対色あせるといった観光看板ですがこっちはマンホールみたいに 古代エジプト式に記録してありますね。長時間運転席に座ってばかりなので、チャンスがあれば、立って歩き回るようにしています。再出発しましょう。目的地は旧立場川橋梁です。小淵沢というところで降りてから、ここから先は下道に復帰して進みます。このエリア、地図で見てもくねくねしてるし、楽しいワインディングでいっぱいですね。見た感じ乾燥炉だけど、凍結してるところが突然現れるんですよ。 それが怖くて、初見で攻めるのは無理です。ここの左カーブとか、溶け残った氷が突然出てくるでしょ一本目は全開でいかない。コーナリング中にワイパースイッチに手を伸ばさない。というわけで気持ちよく走っていくのですが、ダウンヒルのコーナリングの最中に、凍結してる部分が出てくるんだわ。いっそのこと全部ズルズルしてる方が、まだリラックスして走れるよ。そしてこの長くて見通しのいい直線を、40キロくらいで走るおじいちゃん。田舎名物ですし、 中途半端に対向車も来るし、2台いるし、追い越しもできなかったよ。この橋は中央道ではなくて、中央本線ですね。今右側に一瞬だけ映ったのですが、なんて言ったっけ、昔の鉄道の橋が、そのまま残ってるらしい。あれです。駐車場とか特にないんだけど、みんなどこで写真撮ってるんだ右折してすぐのところしか、それっぽい場所がないんだけど。立場側にかかる、中央本線急線の、ボルチモアトラス橋らしい。 1980年代まで使われていたとか駐車場は見当たらないけど侵入禁止措置も見られないので行こうと思えばここを登ってかなり近くまで行けるらしいですね北側から入れそうだと思って素通りしちゃったけど今のところに適当に車放り込んで近くまで行ってくればよかったな北側には車を止められそうなところも立ち入れそうなところもなかったさ 東側にも何かのトンネルだか、旧世代の産物があるらしい。とりあえず、カーナビの地図でも見ながら、もう少し周りを走ってみましょう。この先とか何かあるかな、と思ったんですが、ただ線路が見えるだけで、行き止まりでした。左奥のはスキー場ですかね。いいなぁ、滑りに行きたいなぁ。14時50分にあの場所を出まして、ここからはまっすぐ諏訪湖に向かいます。雪の残る街並みを慎重に抜けながら、国道に合流しますよ。ここ面白いですよね。 直角シフトになってる微妙に凍結が怖い感じだけどこれくらいならオールシーズンタイヤでも普通に来られそうですねアイスバーンが無理なんだぞサマータイヤで十分なユーザーがそこを見分けられると思うか私はスタッドレスで凍結路を走ったことあるけど急ブレーキかけても普通に滑っていきますからねスタッドレス神話なんてそんなもの存在しないというわけでダラダラとした郊外の国道一本道クルコンを使いつつゆったり流すぜ 湖だけどなあははというわけで諏訪湖が見えてきましたね東海岸沿いの公園に向かいます中高生時代の私にとっての諏訪湖は主に東方プロジェクトの影響でイスラム教徒にとってのメッカみたいな場所でした名古屋人が週末にコストコ行く感覚で諏訪湖に来てるよな裏庭というか別荘みたいなもんですね この旅によって、下道だけで行くルートも開拓されてしまったし、西日が眩しいけど美しい。湖面が凍るほど寒いけど、いい景色だ。15時半に到着しましたが、なんか遊覧船はやってなかったんですよね。 どうすっかなぁ深夜料金目当てでダラダラ帰りたいんだよなぁと思いながら気がついたら1時間くらい鳥を眺めて過ごしていました彼らよく見ているとち ょ, くちょく潜水しているんですよこの時期の諏訪湖は氷点下が当たり前だからな水中は暖かいんだろうか ぼーっとしていたら、ちょうど潜るところが取れましたよ。ここ数年、休むのはノーパワーを使い果たした時だけ、みたいな生活でしたから、こんな時間の使い方は人生初かも、何が楽しいんだと思ってましたが、鳥を眺めるだけでも、時間って潰せるもんなんですね。眩しい。目も開けていられないほど眩しい。湖の上に何か古塔みたいなのがあるけど、初島神社というらしい。鳥居も鳥居も見えますね。は花火大会時の発射地点として、 人工的に作られた島のようで、白鳥型のボートという風に皆さん認識されるでしょうが、私には、異物をつけてるだけにしか見えない、物事を構造から捉えようとするの、よろしくないですね。実は日時計になっている、魚人がここにしゃがんだ時に、お尻を串刺しにするためのダブルメッキの塔、あー眩しい、そしてお腹減った。松屋が近くにあるので、晩飯食って帰りましょう。映すほどのものではないですよ。 夕方の混み始めた道路を通って、国道沿いをちょっと南下します。肉カレーを選びました。ルーの中にもお肉がゴロゴロしていて、牛丼屋のカレーって美味しいんですよね。さて日が沈んでしまいます。暗くなれば動画的に映すものがなくなるし、ここから先は、私にとってはありきたりな道。氷点下まで一気に下がる気温と、 道路脇の積雪にビビりつつ山岳地帯を駆け抜けます右折する頃にはもう夜ですね失敗したのが深夜ならずっと70キロオーバーで流せる直線が渋滞していたこと地方都として夕方以降に混むんだよなぁというわけで中央道の小黒川パーキングエリアにほど近いとある公園に寄ってみますもう完全に暗くなってしまったのでここから先は累積で何時間かかったかの報告というか個人的なレポートが中心ですな スワコもそうだったけど、寒いんよ。露出されてる耳が、ひたすらに痛い。散歩がてら公衆トイレに寄っていこうと思って、氷の上を歩いています。やっぱりスタッドレスより、徒歩の方が滑りやすくて怖い。雪のお城っぽいものがあるけど、コンクリートブロックを積み重ねてるだけかな。そしてですね、悲劇が起こります。使用禁止だったのかよ。そうとあっては仕方ないので。 ゴンベイトンネルとやらを通って国道19号線に向かいます一台も車がいない中で何キロも続くトンネルだったわけだけどどんなスピードで巡航してたかは内緒でさっきの市街地を抜ければ中津川までずっと信号待ちか無むな一本道ですからね平均時速50キロは担保できるこの区間通ったことがなかったんですが遅い車に詰まったら悲惨でしょうな早い車に煽られても 160キロくらい出して逃げる羽目になるがな。スタッドレスの保証速度の上限やんけ。というわけで突き放した後続に追いつかれるくらい長い時間待たされて集団のまま走ります。ここから先は トラックたちがほどほどのペースで2時間以上一本道を走りますからねある程度接近すればカーブに入るまでの原則もクルコンに任せられるので本当に疲れないですさっきの公衆トイレを18時に出てから1回だけ休憩して道の駅を置くわというところに20時到着中津川まであと半分ですね疲れも眠気も溜まってきているのでだーらだら休んでいきますこの川沿いの国道にも 序盤で寄っていったような、いろいろなスポットがありそうなのですが、どうせくらいし、機会があるならまた今度、気温が低いのと、グダグダペースなのが相まって、水温が上がっていきません。暖房熱に影響が出るレベル。休憩中も、すぐ水温が下がっちゃって、2分間隔でエンジン再始動してたしな。カーナビ通りの時間に走れる道だと思います。 40分くらいで、ついに中津川の市街地まで降りてきました。ここから2車線になって、名古屋エリアまで、ずーっと続くんだよ。体力が許す限り、下道で下ってみましょうか。高速台を蹴ちるほど貧乏なわけじゃないんですが、やっぱり高速道路って、ありきたりでつまらない感じがするんです。 なんだこれ用意したオーディオブックを聞き尽くし400曲あるプレイリストも聞き尽くしたのでまたリリカルなのはシリーズのドラマ CD を流してるというわけでダラダラ走って春日井インターのところまで着きましたダラダラ休みつつ来たのでだいたい22時くらいの到着となりましたねビジホー出たのが朝の9時半頃だったのとここから家までもそこそこかかったので約16時間の旅路ということで長いっちゃ長いんだがずーっとクルコンでサボってたからな ちょくちょく歩き回ったり寝てたし、あんまり疲れないぜ。明日も下道で、名阪国道経由で、奈良公園を目指す旅に出ます。だからこそ、暗くなった後の編集が駆け足だったわけですね。面白い経験ができました。次は能登半島かな、伊豆半島かな、日本海沿いを、琵琶湖ら辺から山口県まで、連泊しながら下ってみるかな。時間がないので動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。